こんにちはジャズドラマーの黒田です、えー、今日から、えー、こ, この三拍子のブラシですねブラシの三拍子の場合は、ね、えっとワンツースリーっていくとこう逆転しちゃうんですねなので六拍で考えますワンツースリーツースリーワンツースリーツーツースリーというふうに一二三二二三ここで一塊になります で、ワンも、ツー、ス1ー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツ1スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、スー、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、ス、 のが基本で考えていいいいただければいいかなと思います基本パターン、まあ、ブラシがちょっと難しいのでステージ2の方から、えー、このブラシの形を覚えていただいてステージ1の方はもうスティックのみで考えてますが、えー、ステージ2の方はワンヒットは覚えていただきたい。 なのでまず足をなしにしてハイハットは2拍だけ残してフラットのサウンドをここで押さえつけて一拍裏はここら辺までは問題ないですが。 ですねこの時はワンツーここの裏側は左手で叩くのでとなります次これ2の裏3の表ワンツー でのは2小節目の頭ですがワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーとなります次ワンツースリーワンツースリーワンツースリーここは何の省略もなく3の裏はワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーという場合になりますで、えー、次は2小節目の頭ですがワンツワンツースリー ワンツ ー, ツ ー, シー <afterwards> 2小節の頭はここには押さえつけて問題ないですねワン <wedding> ツースリーツースリーワンツースリーツースリーワンツースリーツースリーツー2の二、えー、小節目の一裏はワンツースリー場所はこっちになるものの1ワンツースリーワンツースリーロ音省略は特になしです。ま 次ののの小節目の2の問題これも同音集落はなしですここまでは問題なんですが次ここで一つポイントを長く教えて思うんですけどこのワンツースリツースリーツースリー ここみんな入れたたがるるし僕も入れれくなるんですねこれはやっぱりワンツーース リ, ーツーツースリー次に大きい強迫が来るのでそこにワンツーースリーツーツーツーに着地するのにドーンを入れたくなるっていうのは真理なのでこれ入れていいと思うんすだからドーンの位置が変わる本当だったらここの裏に入るのがアクセントに変わって。 たぶんこれはもうツーあってワンツースリーツースーあって、ワンツースリーツースリーワンツースリーツースリーワンツースリーツースーリーここもワンツースリーツーこの裏の音は省略するけどここにアクセントがあると次にトトンって行きたくなる。1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, ここはそんなに入れたくならないですよね。は問題ないんですが、ね、なのでやっぱりより強い強迫にリズムが流れていくってことなのでここは入れなくてもいいですが入れたかったらあのドーンの位を変えちゃって6の裏に変えてしまって構わないですよというお話ですね。あとは 1, 2, 3, 2, というふうになります。なので、ワンヒットでえー、っと2小節目の2の裏12321の時と123223の12小節目の2の裏の時と3の表のアクセントの時は音の位置が変わりたくなるっていうのはこれは変えて構わないですよっていうお話でございました。なので、このえー、っと12個のリズムパターンちょっと難しいですけど、足で覚えで足はもう一緒です。 で12箇所全部足で入 れ, れるようにしておいてください以上、えー、ブラシでのワンヒットでございました、えー、ここちょっと難しいですが頑張って練習してみてください以上ですありがとうございました